今週の血液型占い A 型の人電車に乗るときはちゃんと切符を買うと電車に乗ることができるぞ B 型の人ラッキースポット火星 O 型の人イブって10回言ってみイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブ AB 型の人今週は6対4で B 型なので b 型の占いを参考にしろよ 自分の運命を自分で切り開くよ。じゃあなー。